ポップな曲をお届けしますけれども、はいえー、こちらもお試しいただければと思いますそれでは早速いきましょう心踊る スケルポケドリさんかいっぱいのりだけで猫もりでんわきょうにきましいあいてんならこいやきょでいましいいっても大好きなもんじゃぞんなに切り込みしてそのライブきっかけはつこつ5人のショーやっかしいとショーこりんのシ 取る仕事さしんしんしんと生まじめ恥ずかし金さえもわかすかしでかすか残した活躍頼むらまねないファンソロに、はい、このドルバックパン俺らの先、えーえー、に約束 逆すぎてもわってきたなんとちょも乗り出すな 君がフリーでやる気やる君でやる気でやる気でやる気でやる気できないでやる気でもる気でやる気でやる気でやる気でやる気でやる気でやる気でやる気でやる気でやる気でや マグナス はい、ありがとうございましたじゃあ、続いてまいりましょうお兄さん、すごいっすね